地域での支え合いや交流が進んでいくには活動の拠点となる場が必要ですその活動の場として磯子区には福祉保健活動拠点コスモス広場があり磯子区社会福祉協議会が運営を行っています地域のボランティア団体等の活動場所として利用することができます 中国福祉保険活動拠点では地域で自主的に福祉活動または保険活動を行う団体が利用できます利用するには登録が必要となります多目的研修室定員60名福祉保険関係等の研修・講座・ 会合等、多目的にご利用いただけます団体交流室、定員30名打ち合わせや資料作成等に適しています事務機材もご利用いただけます 録音室視覚障害のある方のために音声を録音し CD を作成します展示制作室定員6名。 展示印刷物の作成や発送作業、打ち合わせができます対面朗読室・編集室店員8名録音 CD の編集作業や視覚障害のある方への対面朗読ができます 利用可能な機材、他にも備品設備があります事前に予約をしてください 車椅子や高齢者疑似体験セット等福祉学習などに使用する機材を無料で貸し出ししています事前に予約をお願いしますボランティアセンターボランティアしたい方、お願いしたい方のご相談に応じています寄付、ボランティア保険の受付も行っています 磯子区福祉保健活動拠点は JR 磯子駅より徒歩13分磯子地域ケアプラザの隣磯子センターの4階5階にあります拠点の利用時間は月曜日から土曜日は9時から21時日曜日祝日は9時から17時半年前から部屋の予約が可能です磯子区福祉保健活動拠点を地域の活動にぜひご利用ください 新たな団体の登録、活動団体へのご参加をお待ちしています。